吉行です。札幌。ポテガリッコ。ガーリックソルト味。札幌。ポテガリッコ。ガーリックソルト味を買ってきました。ガリッと。新食感の。ポテトチップスと。あります。 123キロカロリーと書いてありますねああんガリッとした食感気持ちよい噛み応え怖い。Why? なぜこの食べ応えでこのカロリーなのそれは 油で揚げないから、うん、それでは気持ちよくなっちゃいましょう気持ちよくなっちゃいますよ、うん おあこの開ける瞬間も気持ちよくなりそうですね、うん、あ,、うん あ, あうん、今ですねガーリックのこの 香ばしい香りがきますねうんそうですねやっぱりですねこう表面がですねさらさらしてますねうんでもさらさらしていて 本当に気持ちいいんでしょうかね、うん、それではいただきます あのですね普通のポテトチップスよりもこうだいぶなんかさっぱりした感じですようんあとはそうだなあとはあの結構ねガーリックのね 旨味がねよく効いてる感じですようんあ、これはなかなかいいですねうんでそうですね若干そうだななんだろうなうん なんかね、でもね結構ねこのものすごくねこう軽い感じがしますよ、うん、で結構ねガーリックの味がよく出ていますね、うん、そうだなまあちょっとねなんかねパリッとしてるんですけどちょっと 違 う, こうパリッとした食感なんですよちょっと難しいな説明がな、うん、でもねうん、うん、だからこのパリッときてね、うん、でガーリックの味が広がりつつかすかにじゃがいもの美味しさがこうくる感じですね うんうん、でもねちゃんとねよくほらまとまってる味がしますよ、うん、これは何か食べていくうちにこうね口の中で絡んでまとまってで、うんで口の中でねガーリックのねこう。 旨味がね絡んでで気持ちよくなっちゃう感じがしますね。うん、まさしく口の中がこうパリッときてガーリックがきてでこうジャガイモの美味しさがきてでそれがこう絡んでで口の中がですねとってもとっても気持ちよくなっちゃう味わいですね。 うんうんうん、うん、以上札幌ポテガリッコガーリックソルト味」でした。